プラズマリーダー発射、うん、仮想標的の撃墜を確認やれやれ。やれ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 見られた以上仕方あるまい火器管制は任せたぞ<笑>分かったレンジオンルナタンク戦闘を開始する<音声>オーガンしっかりしろオーガン<笑><音声>アシュレイ よアッ